アザロ船、行きましょ。奥側に発電機固まってるから、奥側で固めたいわ。あ、バス側で見つけちゃった。上から降ってきたわ。 こっちに二人もいたのね。逃げ道が少ない方狙うわ。 あついちゃったわ。本当はこっちおいたくないけど、救助簡単にさせたくないわね。 そろそろ救助来そうね。救助に向かってる。 先に釣っちゃいましょうおかっきんで治療してるわ2人もいたの 破滅だから付け切りたかったのねしゃがんでる起こすのが間に合わなかったのね しまった、座われたわ。追いかけてもいいけど、釣り数が欲しいわ。誰か起こしに行くわよね。これはラッキーね。 これで発電機は回らないわ二人で治療してるわねあら声がしたのに攻撃が当たってない戻るわ。 痕跡がない。引き返したまだ余裕あるし追いかけましょ変に読みすぎかしら 2人の興奮だわタゲチェンあら負傷者がもう一人いるわねえまた別の人が治療してるわ レースルートにみんないたのはふーまだここにいる元気な人もいるわ。 トーテム触ってる逃げる気ないじゃない最後の人はどこかしら反対で狩りの興奮が鳴ってるわわざと呼んでる やっぱりいない。近くに隠れてるいたわ。恵みのトーテムの実装来たら、光の興奮が大活躍する予感。